皆さん、改めまして、こんにちは。今日はスタディーツアー、オンラインになりましたが、2021、ご参加くださりありがとうございます。本日、司会を務めていきます、フォトジャーナリストの安田なつきです。まず、皆さん、昨日の夜に大きな揺れがありましたが、皆さんの地域、大丈夫でしたでしょうか、そして今、ご安全に過ごしているでしょうか。あの引き続き、皆さんには安全に過ごしていただければと思います。 であの昨日の夜から心の中がざわざわしたりえ不安に感じている方々いらっしゃると思うんですけれどもえ東日本大震災の時もみんな大変だし自分もこう我慢しなきゃっていうふうに心の中にいろんな声を押し込めている方々にたくさん出会いましたでも押し込める必要はなくてこういうこと心配だこういうこと不安だっていうことをぜひ分かち合っていただければと思います。 えそして今日のスタディーツアー中に万が一大きな揺れを感じた場合はスタディーツアーのプログラムにかかわらず自分自身の身の安全を第一に確保してくださいよろしくお願いいたしますえ今日の東スタディーツアーのテーマにもなっていきますが東日本大震災から10年という月日がもうすぐ経とうとしていますえ皆さん差し支えない範囲で心の秒針を10年分戻していただく いただくと、皆さんの心の中にどういう風景が浮かぶでしょうか。あの今日はいろんな年代の方々に参加をしていただいていますが、あのすでに中学生だった小学生だったという方もいれば、あのまだ2歳3歳だったという方もこの中にいらっしゃると思うんですよね。で、この10年をどういうふうに捉えるかということはそれぞれ違った時の流れがあると思うんですけれども、ただ。 私がずっとお邪魔している町の一つ岩手県陸前高田市で出会った方々の言葉を借りるとすれば災害っていうのは人々がその恐ろしさを忘れた頃にやってきてしまうその忘れた頃にやってきてしまうっていうことにもまた恐ろしさがあるんだっていうことを話してくださった方がいました。 では、その忘れないために私たちが今何をすべきなのか何を学んで何を大切にしていくべきなのかということを今日は分かち合っていく時間にできればといいううふうに思っています。最初に皆さんにアナウンスした通りなんですけれども、えー、自分自身だったりあるいは身近な方々の命をどんなふうにこう守っていくことができれば ででききるののかかとといいいいう観点で現地の方々からお話をたただきたいと思っています最初にアナウンスした通りですがまずは岩手県陸前高田市から佐藤和夫さんそして佐藤あかりさんえ今日は災害公営住宅からお住まいになっている災害公営住宅からつないでくださっていますお呼びしてみましょう和夫さんあかりちゃん。はいは よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あのちょっと冒頭であの二人にあの昨日の揺れは皆さん大丈夫でしたか？うちは大丈夫でしたね。あの陸前高田震度4ということで、えー、我が家では家具の東海とか。 ええー、何か落下物があったというわけではないので。えー、まあ、他の地域、関東から福島にかけての方がはるかに。比較にならないくらい揺れが大きかったと感じています。はい、引き続き安全に過ごされてください。今日よろしくお願いいたします。ます よ, ろますよろしくお願いします。はい、皆さん、こんにちは。えー、岩手県陸前高田市の佐藤和夫と。 あかりですよろしくお願いしま す, お願いします、えー、東日本大震災、えー、10年前、えー、我が家あ津波にのまれまして仮設住宅で暮らしてきました一昨年の、えー、12月にここ災害公営住宅に引っ越ししてきて、えー、落ち着いた生活になってきました、えー、スタディーツアーの先輩として佐藤あかり私の娘が えー、一昨年、えー、参加してますのであ一昨年か参加してますので、うん、まずはあの佐藤あかりの方から、えー、その辺の話を含めながらあお話しさせていただきますどうぞえっと2019年のスタディツアーに参加していただきました佐藤あかりです、えっと、2018年まではお父さんと一緒に えー、スタディーツアーのに受け入れさせていただいてました初めて福島とか宮城まで行ったんですけどえっとここで陸前高田市では感じ取れない、えー、なんていうんですかその各地の被災状況とかも学べたんですけど今年コロナ 去年去年か。去年のはコロナで亡くなってしまったので、今年代わりに今日こういうイベントがあって、なんかその、スタジーツアーに参加させていただいた身としても、こう毎年来ていただいた身としても、すごい嬉しいです。合ってますか、日本語合ってますあ。よろしくお願いします。<笑> よろししくお願いします あ, のあかりさん、あの今、災害公営住宅、耳慣れない方はですねあの被災した方々が暮らす、まあ、団地のようなものを想像していただくと分かりやすいと思うんですけれども、そこに1年前に移ったと思うんですね。で、ちょっと私にあのから聞かせてもらいたいんですが、仮設住宅に暮らしてた時って、どういうところがこう不便だなって感じて、公営住宅に移ってから、こういうところ変わったなっていうのは何かありますか えっと、仮設住宅の時はすごいなんか空気の漏れっていうか外気との外気がすごい家の中に入ってきてて冬とかはすごい寒かったんですけどまあそれも何年か し, してるので慣れはあったんですけどなんかそのやっぱりこっちの公営住宅に入ってきてからすごいあったかくて部屋の中がエアコンとかも何もついてなくても。 あったかかったので、と仮設との差はすごいそこが大きかったですね。うん。なんかお隣の例えば家のこう音だったり、あとは広さだったりそのあたりはどうですか？あ、一世帯あたりの家の大きさ、部屋の大きさはすごいやっぱり公営住宅の方が大きいし、あとはなんか。 仮設はすごい薄かったので壁がなんか隣の人が住んでたりあと片方にはもうおばあちゃんとかが住んでるのでもう全く隣の人の音が聞こえないっていうのがすごいなって思いました。うん あのあかりちゃんはあかりちゃんっていうのもあれですねもう高校2年生ですもんね<笑>あの今日はあのあかりさんとこう同い年ぐらいだったりあの同世代の子たちがあのたくさん参加してくれてああの皆さん遠慮せずどんどんチャットに書き込んでくださいねでなんですけれどあのこの町以外であの暮らしているその同世代の人たちにこう どんなことを伝えたいと思うのか。特に今日は防災っていうテーマで、その明かりさんもこれまでその発信してきたことだと思うんですけれども、改めてこうどんなことをこう伝えていきたいっていうふうに思いますか。震災当時は自分めっちゃ小さかったので、なんか小学校まではやっぱり何友情友人との関係っていうのがやっぱり家それこそ。 仮設の時とかは家とかが狭くてなんか人に人を呼べなかったしあと家が狭いから結構物がかさばったりとかしてまあ自分はあんまり片付け得意じゃないんですけど地震が来た時に本当に危ない状態だったんであれだったし本当に何それもストレスになってたっていうかなんか多分まあ 中学校ぐらいになってからもう吹っ切れてたんですけど小学校まではすごいなんかその同級生との家の差がすごいストレスになってたんですけど仮説で暮らしている自分とそれ以外の子たちとの差ってことだよねそうですけどなんかそのそのストレスは多分大人も感じるストレスだと思うのでなんかその えっと、そのストレスを緩和できるっていうのがやっぱり地域交流だと思っててその仮設とかあと田舎だとやっぱり近所付き合いがすごい多いんですけどあんまり都会のイメージってそんな、ね、近所付き合いがめっちゃくそ多いとかっていうよりかはんかママ友感が多いかなって思ったりしてたのでなんかその自分がもしその運営する立場に なった時って言うんですか？避難所とか地域で意見を述べる場があった時になんかその。自分が何を提案できた。何をできるかっていうのをなんかその考えてみてくれたらすごい嬉しいなって思います。うんね。その自分から積極的にその避難所の運営だったり、地域の防災にちゃんとこう提言とか、あの投げかけをできるようにっていうことだよね。はい。 まだ時間があるのでもし他にも同世代の子たちにこ う, こういうことをこう心がけてほしいなとかあのこういうことはぜひ伝えたいなということがあったら何かありますかあ自分は、まあ、女子ってくくりつけるのもあれなんですけど結構女の子って団体行動することが多いじゃないですか。やっっぱりりそれって 何, 何女子なりの 考えがあると思うんですけどやっぱりそういういざとなった時に団体行動とか周りの目を気にしてるとやっぱり自分が死んでしまうとかもあると思うのでまあ集団行動って言ったら日本人大好きですけどね女子だけじゃなくて日本人の特有だと思うんでやっぱり周りに合わせるっていうのがなので自分で行動できる力っていうのも必要だと思います。うん 例えばその周りがいや逃げなくていいんじゃないっていうふうに言っててそれにこう流されちゃったりしないようにっていうことだったりとかっていうことかなちゃんと自分の力でこう逃げようって判断できるようになるっていうことだよね。はいうんあのー、これはお二人にだと思うんですけれども今ちょうど、あのー、山地遥さんから、あのー、ご質問いただいています。教助っていうことに ついての質問なんですが、自助、共助、公助をあのそれぞれ両立というかあの成り立たせるためにすべきことはありますかっていうことなんですが、何かあの二人の中で思うことっていうのはありますか？自助、共助、公助、あの自分で何とかする自助。 それから、共に助ける教助、それから、まあ、例えばあの公的な支援だよね、その、まあ、市だったりとか自治体から、あるいは国から得られるこう助けだったり、それぞれに何か、あるいはその一つでもいいんだけれど、何か思うことってありますか教助に関しては、うん、多分逃げる時も手が 手がっていうか手伝ってほしい人とかはいると思うんですけど、うん、やっぱりなんかその避難所についてからが多分一番重要だと思うので、うん、なんかその自分が今何ができるかっていうのをしっかり判断して、うん、なんかできる範囲で何か手伝えるのが私はいいと思うっていうか、うん、まあその時にならないと多分分からないと思うので。うんうん まあでも焦ってるだけだとね、うん。多分何もできないんで。うんうん。そうね。自分のこうできる役割を持ち寄って見つけて持ち寄っていくっていうことですかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、あの数増さんもどうですか。今の質問を受ける形で数増さんにもバトンタッチをしたいんですがいかがですか。 はいえー、防災というと、どうしてもあの何かあったら自衛隊が何とかしてくれる、消防団や市役所の職員が何とかしてくれるって考えてる人が少なくないと思うんですよ。でも、ままあ、あの避難するための道路整備とかは、えー、控除の部類だと思います。でも 昨日のように地震が発生したときに隣近所で閉じ込められている人がいないかとか家具、えー、の下敷きになっている人がいないかそれを声かけあって確認する、えー、また、あのー、足腰の弱い人が住んでいる人には、えー、逃げる手助けをしてあげるそれは控除でないとできない市役所の職員や消防職員がすべ、えー、てを賄うことは無理です。そして、えー 地震の時に下敷きにならないようにとか火災の時にえー逃げ遅れないようにっていうのは自分でしか自分の家族でしかできないことなんですよ家具の固定ってのは役所の仕事じゃないです消防の役割でもないですよえーちゃんと自分たちが自分の家族が被害に遭わないようにえ災害をゼロにすることはできませんがえ被害をゼロにすることはできると思います うん、いろんなことを 想, 像想定しながら、えー、家具の固定や、えー、家の周りに燃えるものを片付けておくそういうことがととしてて必要だと思っています、はい、あの今日、聞いてくださっている皆さんもあのちょっといろんなところから参加してくださっているとは思いますがあの自宅で参加している方はちょっと自分ぐるっと自分の身の回りをちょっと見回してみてあ あの家具、ちょっと固定してないかもっていうことをちょっと思いながら、あの聞いていただければと思います。はい、写真は共有していきますか？赤酢さんはい、えー、皆さん、あの東日本大震災から10年ということで集まっていただきましたが。が、えー、昨日発生したのも地震なんです。2011年3月11日に発生したのは地震と津波なんです。東北地方太平洋沖地震という名前がついています。 その結果、被害が発生したから、東日本大震災と呼ばれました。えー、正直な話、皆さんがちゃんと備えて、えー、高いところに住居を構え、そして、えー、ちゃんと逃げて、誰一人被害がなかったら、東日本大震災という名称はついてなかったと思っています。次の写真お願いします。えー、地震の後、 えー、我が家も、えー、家を流され、えー、作業場仕事をすべて流されてしまい、えー、4ヶ月間私たちは体育館の避難所に暮らしました当時の、えー、写真がこんな感じです通路を残しながら1人当たり、えー、幅80センチ長さ 2.5 メートルのスペースに1 人, 1人ずつ寝るという時間でした 次お願いします、えー、発生当時、えー、要支援者と要配慮者というものが、えー、ちゃんと認識されていないと困ったことが起き起きるなというのを実感しました、えー、要配慮者要支援者ですが逃げるときには 要、えー、要支援者支援援者がが必要な人人いいますそういう人たち例えば、えー、小さいお子様と一緒の、えー、家族はあ、ね、手助けをしないと逃げ遅れる、まあ、高齢の方障害のある方妊婦さんそれから地震などで、えー、怪我をした方そういうこと方たちも要支援者となりますそして、えー、各市によります日本語でコミュニケーションが取れない方 えー、会話は日常会話は問題なくても災害時の災害時にやり取りされる言葉というのはなかなか、えー、日本人日本語になれない人にとっては難しいものです、えー、そして避難所に行くと今言った、えー、乳幼児連れや高齢者や障害者と一緒の家庭それから妊婦さんけが人、えー、日本語でコミュニケーションを取れない人のほかに、えー 食べ物などにアレルギーを持つ人、それから、えー、女性、LGBT と言われる方々、それから宗教的に価値観の違う人たちが一つの空間で暮らすことになります。そういう人たちにきちんと配慮する。えーね、災害発生から数時間は命を守ることに、えー、専念すべきですが、 ある程度命の危険性が減ってきたら、プライドを守ることに精神を割いてほしいと思います、うん。そういう時に要配慮者という認識を持ってほしい。そしてさっき言った中で、女性という言葉が入っています。避難所の中でいろんな被害を受けた女性の例が報告されています。周り全体がちゃんと配慮してあげないと。 被災が終わった後に心に傷を持つ人が増えてしまいますそして女性という言葉が入っている以上避難所にいる半数以上は要支援者な ん, 要配慮者なんですなので避難所運営する時には要配慮者じゃない人が全体に配慮するのではなくてできる人が全員全体に配慮するそういう心がけが必要だと感じました。 で、東日本大震災で避難所運営をしながら考えたのは、災害が発生するから問題が発生するんじゃないんですよ。普段の生活の中で、なあなあでなんとかやり過ごしていた問題が噴き出す。それが避難所生活です、えー。家族構成によって必要なものは大きく違います。 おむつが必要な人もいればミルクが必要な人もいる、えー、呼吸器が必要な人と暮らしている人もいますそういう人たちへの配慮を忘れないでほしいと思いますでもなぜか避難所運営するときって役員って男性が多くかつ生活に不便しない人だけが役員になりがちですちゃんと避難所運営の役員を決めるときには生活に困っている人 体に、身体にちょっと不自由があってこ、この状況をなんとかしてもらわないと困るという人を避難所運営の役員に割り当てないと、問題に気づくことができない、問題に気づくことができなければ、解決にならない。ちゃんとそのあたりも配慮しながら避難所運営を心がけてほしいと思います。子どもを助ける人は多いんです。高齢者を助ける人も多いんです。 でもなぜか障害を持つ人を助けようとする人は少ないそれは普段の生活の中で障害を持つ人と触れ合う機会が少ないからだと思っています体験学習や生活の間で、えー、そういう人たちと触れ合いどのように手を貸したらよいのか学ぶ時間を作ってほしいと思っています大体、えー、いい時間ですのでこれくらいでお願いします はい、いありがとうございますあの。今おっしゃったようにその、まあ、非常時こ そ, その日常に何をしてくるのかということが問われると思いますがあの今日、聞いてくださっている皆さんでもし今あの学校に通っているよっていう皆さんの中であの例えば自分たちの学校が避難所になっていくかもしれないわけですよね。で本当にこう備蓄とかあの避難所になった時のことを想定されているんだろうかっていうふうにこうあのそれを確認することも1つかなとい う, ふうに思います。今あの 田口さんからご質問来ていますが、避難生活での役員って、どういうふうに選出をされたのでしょうかということなんですけれど、一夫さんの避難所なんかはどうでしたか、えー、実は私があの一本釣りで探して、えー、この人とこの人に役員になってもらいたいというふうに、えー、決めました、10年前は。と、うんえー、いうのは、お祭りを私たちの地域は毎年やってました。うん、お祭りをする 体制というのは、実は避難所運営の体制にそっくりなんですよ。うん、会長、副会長さんなどの代表を決め、えー、お金を扱う。まあ、あのー、義援金というものが直接避難所にも 来, 来ますので、みんなのお金ということで、会計、それから監査が必要になります。で、体育館とか、まあ、いわゆる避難所と言われる建物は。 寝泊まりするようにはできていないので生活改善が必要になりますそういうところでは大工さんとかの力が非常に役に役立ちましたそして、えー、食事、えー、継続的に食事を作り続けるので、えー、保健師さんとか、えー、私たちが一番あの中心で温度をとってもらったのは看護師さんの OB が3人いましたので看護師さんにいろいろな 食事の栄養バランスとかそれからあの病気の予防を提案して役員会で決めて皆さんで対応しました、はい、あの普段からそのどういう方が何を得意としているのかっていうことだったりどういう方がこう去りにされがちなのかっていうことを把握していくということが1つだと思うんですけれどもごめんなさい最後に手短になんですけれどもえ2つ質問が来てます。えー 避難所で生活でペットと一緒に逃げた方はどうされていたのかだったり、あのこれすごく大事な質問だと思うんですけれども、被災者が本当に必要としているものと実際に届く支援のズレ非常にこう鋭い質問ですよね。この2ついかかがでしょうか、えー、と避難所私たちの避難所にはペット連れの人はあの1世帯しかいなかったんです、えー。ほとんどの人がペットを自宅に置いて自分たちだけで逃げてきた結果、ペットがいなかった。 うんえー、ただアレルギーという問題があるので全て同じ部屋にというわけにはいきませんが私たちは申し訳ないですけど、えー、ペット連れの人は車の中でペットを生活させてもらいましたで被災者が本当に必要としているもの、えー、届ける側送る側というのは情報がそれほど多くありません でも、基本的に失ったであろうというもの、これがないと困るというものを送っていただいたので、不必要なものはないんです。ただ、数が合わない、うんえー。100人いるとこに20個のおにぎりで、さあどうしましょうかと。えー、そういう問題の連続でした。うんえー、ですね。えー まあ、衣類なんかはむしろ残るくらいたくさんいただきましたがただし自分たちがちょっとでも贅沢かなと思うものは求めることができませんでした お, あのお酒タバココーヒー類、えー、ちょっときれいな衣類化粧品などは求められませんでしたしかしそこに気づいてそこをちゃんとサポートしてくれる団体もいたことを報告しておきます うん、ありがとうございます。あのそうやってこう尊厳を取り戻していくものもこう時間とともに必要だということだと思います。あの最後にゆかりさん、あのもちろん、その10年っていう月日があの決して何か終えるとか、そういう意味ではなくて、これからどうしていくのか？という意味で、今日のスタディーチャーはあるんですけれども。ただこの？ 10年を振り返ったときにあかりさんにとってこれがどんな10年だったのかだったりあるいは今日の参加者さんに改めてこう伝えたいことだったり最後にいかがですかけどなんか自分はなんかそのそれこそ安田さんとか圭さんとかいろんな人と出会えてなんかなんまあ自分的にはすごいいい経験だったりとか。 楽しい思い出がたくさんあったと思うんですけどやっぱりまあ私は割と人生楽しいタイプの人類なのでなんかすごい他の人と感性が違うかと思うんですけどやっぱりこの私と同じ生活してつらい10年っていう人はたくさんいると思うのでなんか なんんて言えばいいんですかね<笑>私はすごい良、うん、かったと思います、うん、逆に、うん、ねこうやって出会わせてもらってでも心の歩みのペースってそれぞれ違うよっていうことも自覚しつつっていう感じかなはいあのあかりさんはさっきお話ししてくれたみたいでですねあの東北スタディーツアーこれまでやってきたもののこう受け入れ先でありそして参加者でもあったので、えー、のちょうどファシリテーターもやってもらいながら、えー、そして で最後にまたあのコメントをいただきたいと思いますちょっと駆け足になってしまいましたけれどもあかりさん和夫さんありがとうございましたありがとうございま す, あいますさあ岩手県陸前高田市から佐藤和夫さんと佐藤あかりさんでした、えー、続きまして、えー、宮城県の石巻市から佐藤敏郎さんに参加していただきます、えー、届いているでしょうか敏郎さん はいこんにちはよろしくお願いします寒くないですか、はい、外ですけれども大丈夫です今日天気も良いしあの昨日のあの大きな揺れがありましたけれどもそちらは大丈夫でしたか大丈夫でしたただあの揺れが最大とは限らないのでやっぱり注意は必要だなと思っています、うん、はい引き続き安全に過ごしてください、はい、よろしくお願いしますはい、はい、では始めますお願いしますはい、えー、皆さんようこそ大川小学校においでいただきました えー、私は大川伝承炉会の共同代表しています佐藤敏郎と申します、えー、うちの娘はあの時6年生でした、えー、水穂と言います家ではねミイコって呼んでました、えー、3月11日はちょうどミイコの中学校の制服が出来上がった日です、えー、あの日は家に帰ったら中学校の制服をえ着てみせることになってました、まあ、残念ながらうちの娘は中学校の制服を着ることはできませんでした で、まあ、いろいろありまして、私は今ここに立って、えー、ガイドとかやっているんですけども、よく聞かれることがあります。皆さんも今、画面を見て思ったかもしれません。ずいぶん寂しい場所ですねって言われます。なんでこんな寂しい、えー、ところに学校を建てたんだよく聞かれるんですけども、確かに今は何にもないところに、ね、壊れた校舎が建っているだけですけども、これが大川小学校です。ここには、ね、家が立ち並んでいました。街があって、生活があって、 命があって子どもたちが走り回っていました、えー、今日も私はそれを思い出しながら話をします皆さんは思い浮かべていただけたらと思います、えー、まあ、最初にですね、えーまあ、子どもたちにこんにちはよろしくねっていう挨拶を兼ねて、えー、まあ、画面の向こうからですけれども、えー、ちょっと黙祷というか手を合わせてもらってよろしいですかね、えー。短い時間ですけどお願いしますはい、こんにちはよろしくお願いします はいありがとうございます。今日は日曜日なので、きっと返事室だと思います。えー、こちらは昇降口です。桜の花が綺麗でした。子どもと先生がおはよう、さようなら、出たり入ったりしているところ、えー。今は立ち入り禁止です。で、こちらにこの丸いところがありますよね。ここはホールです。ここにステージがあったんですよ、うんうんね。ちなみにうちの娘、発表しています。多目的ホール。 でこっちは校庭です。えー、今、震災以降として、えー、整備工事が始まっています。えー、一応、校庭はもともと校庭だったっていう残し方をしてくださいって言ってる、ね、なんとなく校庭に見えますよね。えー、これをちょっと見てください。もうちょっと近くまで今行けないんですけども、中庭では花見をしながら給食を食べてます 走り回る子供たちこれは私が撮っった写真ですよいつの娘を走っています、うんえー、ここは、えー、子供たちが走り回った場所だし、えー、バトンタッチをした場所だし、ね、整列した場所でもありますよく目を凝らして耳を澄ませてみると子供たちの姿は見えてくるし声も聞こえてきますはっきりとそういう場所です、えー、もう10年近く経ちました あの日のことをしっかり伝えたいしあの日からの10年も伝えたいと思っていますけどもやっぱ今難しいな大事だなと思うことはあの日までですあの日までここにあった日常であるとか風景をやっぱ私は忘れたくないし伝えたいと思いますそのことがしっかり伝わればここで子どもたちの姿学び遊ぶ姿が見える見ることができれば今こうなってるわけなのであの日何があって。 ねえー、これからどうやって行けばいいかっていうのは、多分みんなで考えられるのかなと思って活動しています。で、えー、本当はずっと近くまで行きたいんですけども、今はちょっと工事中で入れません、えー、近くまで行くと、2階の天井が見えるんですね、2階の天井に津波の跡があります。ねえー、ちょっととそここここ動画ででここね海かからら 3.7 3.7 離離れれてていいまますたろ2階の天井まで津波が来ていると え、それ動画で説明を作ってきましたのでちょっと見てください震災前の大川小学校ですえ、大きな川があります北上川です海はえ、この画面で言うと右側 3.7 キロです天井を見てくださいえ、斜めになった天井の低い方つまり手前半分が茶色くなっているのわかるでしょうか天井の真ん中に津波の跡があります茶色い えー、立っているところから 8.6 メートルの高さだそうです2階の天井に津波の跡がありますつまり 3.7 キロ先から 8.6 メートルの津波が到達しています震災前の航空写真ですここは海から 3.7 キロ この橋の長さは566メートル、大きな川です。えー、この細い川は藤川と言います。2時46分、大きな揺れが3分以上続きました。その十数分後、つまり午後3時頃、川の水が、ものすごい勢いで流れていきました。大津波の前は潮が引きます。川底が見えるほどだったといいます。 それから津波は北上川を逆流してきました。最初にあふれたのは低くて細い藤川です。これが3時32分、もう大津波警報は出ています。警報が出て逃げた人もいますが、逃げなかった人もいます。でも、藤川があふれてきたのを見て、やばいと思って逃げ出した人たちがいます。その人たちは大体助かっています。 家を出るとき、携帯電話の時計を見たら、3時35分だったという人がギリギリで助かっています。ですから、3時35分頃までには、細い富士川は溢れたけれど、大きな北上川はまだ溢れていなかったということです。普通、これだけ大きな川は溢れない。でも、津波は水だけが来るのではありません。あらゆるものを巻き込んで一緒に流れてきます。瓦礫 家、船、車、人も流れてきます。最も多く流れてきたのは松の木です。3数キロ先の浜に何万本もの松原がありました。その松の木が全部抜けました。奇跡の一本松はありません。それが押し寄せて橋にぶつかってたまりました。目撃した人の話によると、橋がダムのようになって水をせき止めていたといいます。溜まって、溜まって、溜まって、 特にここに溜まりました。限界まで溜まって、ドーンと溢れてきました。せき止めた分、高さも破壊力も大きくなったようです。これが3時37分にこの学校と街を襲った大きな津波です。まもなく陸を遡上してきた津波も到達し、ぶつかって渦を巻いたと言われています。校舎内にある時計、地域で見つかった時計は、みな同じ時間3時37分で止まっています。一気に襲ったことがわかります。 これは津波2時間後の写真です。この街が。このようになりました。街が消えました。橋も流されました。えー、っと、あの橋見えるでしょうか、はい。あの橋が巨大なダムのようになって。海からの波をせき止めて。溢れてきました。ね。で。 えー、私が知らせを受けたのは3月13日の午後です。で、その日の夜に家にたどり着いて、3月14日の朝、ここに向かいました。で、さっきの写真であったように、もう堤防がな く, なくて、橋もなくなってたので、えー、船で来ました。船で、あそこの信号機のところにたどり着きました。もうランドセルが山積みになってました。泥だらけで。で、その前に泥だらけで。 何十人もの子どもたちがフルーシートを被せられて並べられていました忘れられない光景です忘れてはいけないと思いますうちの娘も並んでましたそこに眠っているようにしてもう名前を呼んで美子起きろって言っても揺りを動かしても目を覚ましませんでした10年前ですそれがもうたくさんの子どもが突然地域からも ね、家からもいなくなってしまったことに対してやっぱりいまだに私は多分受け止めきれていないしなんて話をすれば今日もパソコンの前の皆さんにこんな話し方でいいのかどうかすごくまだ分かってないと思いますでも、えー、いろんなことがありましたけどあの校庭に子どもたちの絵が描いた絵が残っています、ね、ちょっと近くまで行けませんので、えー、動画でちょっと見てくださいここは野外ステージの えー、壁画が書いてありますが、この中に、えー、未来を開くと書いてあります。子供たちが残してくれた言葉だと思っています。ここはとても悲しいことが起きてしまった、えー、辛い場所、悲惨な場所、ね、えー、哀れな場所、かわいそうな場所と言われますけれどもいや、この言葉が残っています。ここが未来を開く場所になればいいなと私は思っています。大川署ってどういう場所だって聞かれたら、 あ, あそこは未来を開く場所なななんだと答ええててもらえるような状況に、えー、できればしたいいかなと思っています、えー、この場所から未来を開くには、やっぱりあの日の皇帝、あの日の命に顔を背けることではないと思っていますこの場所から未来を開くのは、あの日の皇帝から目を背けてはいけないと私は思っています、きっとその先に、なんか小さな光のようなものが見えてくる、それがここから開く未来だと思っています。えー あの日はまず時間が51分あったし、いろんな情報もラジオね、ね、入っていました。防災無線もえ。迎えに来たお母さんたちも、先生山に逃げてねって言っています。ね、その山、ね、すぐ登れる山が学校の近くにあるということ。ちょっとみんなで登ってみます。あの、下滑るので、滑らないように長靴とか入っててください。 今から登るのがこっちにもし子どもたちが向かってそのそうです登っていたらあの助けることが子どもたちを助けることができたのではないかというふうに言われている山ですよね。はいそうですここは野外ステージですねここが体育館です体育館のステージですここで私たちがもし、えー、津波が来ても登っていればいいと思っていた場所はここです学校のすぐ近くです。 うん。登ります。はい。比較的今見る限り斜面はそこまで急ではないですよね。はい。9度ぐらいです。ね。うん、あ小さな子供たちでも登れるぐらいの斜面かなというふうに今見ていて感じると思います。はい、そうです。はい。えー、っと。 子どもたちここはあの活動の中で登ることはあったんですかそうなんですはいはいまずこの白い線が津波の到達点ですここまで来れば助かっていますですから、はいのはい、この風景が見えていれば助かったっていう風景ですよねこれが見えていれば助かってますでここは、えー、子どもたちがいつも登っていた場所です。 えっ、ー、と、しいたけ栽培の体験学習をここでやっていたところです。うんあちょっとあ、うですね、はい。ちょうどここです。毎年3月の行事。同じ時期に子どもたちは登っていました、はいしま。だから、あの日も当然子どもは騒ぎます。先生、山に逃げようと言います。ここまで走ってきた子もいます。でも、まあ、私も元教員で、 なんかわかるような気がします勝手なことしないでまず戻れと言われています、えー、救えたはずの手段もあったし情報も入っていて時間もありましたでも命は守れなかったということ、うん、命を守るのは山ではないということですよね、うん、山は命を守らない命を守るのは登るっていう判断と行動それですそこに結びつかなかったあの日の行程、えー、もちろん親として 何をやってたんだなんとかできたんじゃないかってい思いはすごくあります。その一方で、子供を救いたくない先生がいないっていうことも確かです。きっと先生たちはあの時は必死になって子供たちを守ろうとしたはずです。だから、どっちも考えなきゃいけない。真ん中で考えることです、物事 は, は。真ん中で考えたい。だから、先生たちも一生懸命だったってことも忘れてはいけない。一方で、先生が一生懸命だったから、かわいそうだから仕方がないなんて。 思っちゃダメですよね。仕方がなくないです。だから真ん中で考える。そうしないとみんな無駄になってしまう。ねうん、え、もう時間ですよね。まだもう少し大丈夫ですよ。あ、あいやちょっと。チャットで皆さんコメントくださいね、はい。はい。そちらに登っています。こちらも登れます。ますえー、こちらの方でも体験学習が行われていました。 最初に見せた写真もこの山の上から撮ってますもちろん普段登るとこじゃないですけども授業では使っていましたはい足元気をつけてくださいはいここは崩れないように土留めしてありますこれが4段あるんですよね でもここまで登ってくるのに1分、一分二分かからないぐらいですよね。小さな子供たちでもおそらくそ。はい、ええー。ここでも授業が行われていて、え、これは見えますでしょうか。授業が行われています。この上です。あ、子供たちが登ってる様子ですかね。はい、そうです。授業が行われています。はい、で、ちょっと校庭見えますでしょうか。校庭の丸いところが定学年棟です。 あの前に集合しました集合して間もなく大津波警報が出ますその警報を受けて今来た山に逃げればよかったんですよでもずっと留まってしまいました、うん、で動き出したのは最後の1分です大川小学校の避難は1分、うん、50分ぐらいここに待機して最後の1分でもいいから山に向かってくれば助かったはずですが最後の1分で向かったのはあの橋の田元なんですね、うん うん、津波が来た方向ですよねそう結果的には家が立ち並んで見えませんでしたけど津波が来る方に一分間向かっていきましたえー、狭い通路です校庭から出る通路はこんな通路なんですよここですあ、人一人通れるぐらいですかねそうです、はい、ちょうどあのオレンジ色の重機が止まっているあたりですかねあの辺を出てきて えー、裏の方に回るんですね。ねこっから出てこっちに行っちゃいました、うんうん。で、ここが行き止まりで、細い道の、えー、行き止まりで追い詰められて、えー、津波をかぶりました、えー。うちの娘はこの辺で発見されました。うんえーまあ、それがだから、救えた命ですけども。 それは救いたかった命だし、救ってほしかった命だし、結果として救えなかった命になりました。うん、その真ん中でいろんなことを問い続けながら、えー、考えながら、えー、今日も言葉にしているんですけども、うん、なんかその辺がその辺が伝わってくれたらなというふうに思います。でもたくさんのことが伝わってます。今あのいくつかですね、はい、あの参加者さんから質問を、はい受けてます、はいはい。はい。でですね。はい えー、大川小学校の先生方が山へ避難することを躊躇した理由は何だとお考えですか、はい、新聞で地震発生当時、大川小学校の校長先生が不在であったと聞きました。うん、これにおそらく関連することだと思うので、はい、2つのもう2つの質問一緒に、はいあのはいはい、お願いします、はい。パニックになっているとき、どうすればいいか分からないこともあると思うんですが、自分の考えに従うべきかということと、あとは大川小学校の子どもたち、 避難訓練をしていたのか、していたのならどれぐらいの頻度だったのかというところあ、これも関連しますが、その当時は大川小学校までは津波が来ないだろうと考えられていたんでしょうか、このあたり、いかがでしょうはい、えー、とまず津波は、えー、想定されていたということ、宮城県は 99% の確率で津波が来る、地震が来ると言われていて、えー、それはちゃんと準備しなさいよと言われていました。ねで パニックになったんです、結局、大川小学校は。あの津波を目の前にして、ほぼ 100% の人がパニックになっています。私もそうでした。あの津波を目の前にしたら、動けないし、声も出せないです。でも、逃げた学校はパニックになる前に逃げています。意思決定は遅くなれば遅くなるほど、パニックになります。早い学校は逃げています。それはしっかり準備していたからです。大川小学校もマニュアルがなかったわけではないです。 でも、まあ、ざっくり言うと、それは提出するためのマニュアルです。うん、準備しなさい、マニュアルを作りなさいって言われる教育委員会に対して、はい、出しましたというマニュアルです。中身、ほとんどないですし、先生方も共有していませんでした。教育委員会も提出してもらえば OK です。うん、でも、そういう学校って多分大川省だけじゃないと思います。うん、あるいは防災だけではなくて、もしかしたら、 何のためのものかっていうよりも、提出するための書類や計画が本当、多くなっている。ねだから学校が忙しいって言われますけど、その延長上にあの日の工程が私はあったと思っています、ね。それを変えたい。だから、よく言われます、えー。マニュアルに頼らない力を身につけるってよく言いますけども、無理です。あの津波を目の前にしたら冷静になれないです。パニックの時はどうしたらいいか。それは無理です。たまたまなんか偶然助かるかもしれませんけれども。 だから、平時でパニックになる前、ね、あの50分間で言えば、もっと10分とか20分で、もっと言うと 3.11 の前ですよ。それで備えるしかないということなんですよ。だから、マニュアルに頼るなじゃなくて、本気でマニュアルを作れっていうことなんですよ、うん。命を守るためのマニュアルかどうかっていうことを、もう一回みんな典型する必要があると思っています。はい、それがやっぱり、あの日の判断の遅れ、ひいてはパニックになったと思います。うん、まあ、細かく言えばいっぱいし、 いっぱい調べましたけど、そこに行きすぎます。はい。ありがとうございます。あの、最後にですね、ごめんなさい、あのたくさんあのご質問いただいているんですが、時間の関係で申し訳ありません。せんはいえー、最後にですね、あの子どもたちに今後、どのような避難方法をあの指導すべきなのか、子どもたちに何を伝えたいのかということ、あの特に今日はあの中高、大学生、それにバイトする年齢の子たち聞いてくれていますので、はい、改めて子どもたちに伝えたいこと、いかがでしょう。はい、やっぱり私はここで 子どもたちが、えー、学び、笑顔で遊んでいたという場所であるということ、そしてそれがあの日失われていたということを、もっともっとここで、ここに立って、あるいはこうやって画面のを通して考えてほしいなと思います。えー、さっき、細い通路から避難した様子、ねえー、説明しましたけど、想像してください。津波が迫ってくる中、狭い通路を青ざめた、怯えた、別荘を描いた子どもたちが出てきます。 その中には自分も入ってると思ってください。自分の大切な人もそこから出てくるんですよ。そう考えたときに助かる方法を考える。それが防災だと思います。防災は自分事です。私はこういう状況になって、失って悲しんで初めて気づきましたけども、その前に、いわゆるさっき言った平時のうちに考えてほしいと思います。ね。津波は自分のとこにも来る、家族にも来る、でも助かる。だから、ハッピーエンドです。恐怖ではなくて、 希望のために防災をすべきということです、はい。ありがとうございます。あの寒い中で現地から本当にありがとうございました。あの年老、はい、さんがおっしゃるようにその震災前どんな日常があったのかということに想像を及ばせながらもあのこれからどんな未来を切り開いていきたいのかということを自分の身近に落とし込んでいただける い, いけたらというふうに思っています。はい、あの最後にですねまたあのこの回の最後に少しコメントをいただければと思うので引き続きよろしくお願いいたします。はい ありがとうございます。現地からありがとうございました。はい、よろしくお願いします。はい、篠巻氏から佐藤敏郎さんでした。ありがとうございます。さあ、そしてお参加ために移りたいと思います。お待たせしました。福島県大熊町から木村則夫さんつながっていますでしょうか。木村さん、寒くないですか。大丈夫ですか。そちら。今日すごい暖かいんですよ。 ああ、よかったです。昨日のおかげさまで。あの、福島、はい、特に大きな揺れでしたけれども、昨日は大丈夫でしたか、はい。あの、ちょっとね、夜遅かったっていうのがあって、うちの母親のところにいたんですけど。まあ、あの、十年前ね、やっぱりああいう地震を経験しているので。若干ちょっとパニック気味だったかな、えーうん、って思いました。ただ。あの、そんなに被害はね、おかげさまでなかったので、一部土砂が崩れたりとか。 あとお店のショーウィンドウが割れたりはしてるみたいですけど、まああの自宅については物がちょっと落ちたぐらいで済みました。はい。はい。引き続きご家族で安全に過ごされてください。よろしくお願いします。はい。はい、よろしくお願いします。はい。えー、もう早速始めていいですかね。うん、はい。お願いします。えあの最初にあの地図を共有いただきたいんですが、あ大熊町の、はい、位置関係をちょっと最初に説明したいと思います。はい。えっ、ー、と白い地図でまあ。 福島県のち ょ, ちょうど中央ぐらいの海沿いの町、えー、ここが大久熊町になります、えー。次にいいでしょうか？写してもらって。はい。で、その大久熊町には、あの皆さんご存知だと思うんですけど、あの事故を起こした原子力発電所がありまして。 で、その原子力発電所を加工のようにして、中間貯蔵施設が今、あ建設されています。あ、すいません。中間貯蔵施設って、何かっていうことを簡単に、うん。そうですね。一言で。すみません、えーと。一言で言うと、福島県内で除染して出た廃棄物を、集めて、えー。フレコンバッグに詰めて。えー、それを大熊町のこの。 エリアに運んで、えー、原油化して30年保管するっていう場所になります。はい、ありがとうございます。はい。で、私の 自, 自宅も実はその中にエラにの中にありまして、で、今現在はあの熊町小学校地元の小学校に来てるんですけど、ここは自宅から2キロぐらい、えー、自宅は海沿いにあるんですけどお内陸に入ったところです。で、原発からおそらく4キロぐらいですかね、直線距離で。はい、地図でいうとこのような場所になります。 青い星になっているところが熊町小学校ですねそうで す,、はいはい、そうですねそういう場所になりますで、せっかくなのでちょっとね、ここにモニタリングポストがあるんですよはいちょっと今見えますか、ね、画面の方に戻しますはい。今あのこの熊町小学校ああちょっと数字が見えづらいかもしれません読み上げていただいた方がいいかもしれないです 2.886 ですかね896かなこのぐらいの線量が、うん、あのこのモニタリングポストではあ表示されてるんですけど ただ実はここから2 メ, 2メーターぐらい離れるとですね、ぐんと数字が上がります。こっちの植え込みの中なんですけど、見えますでしょうか。や君たち、ごめんなさい。読み上げていただいた方がいいかもしれないです。うんはい、今現在 7.26 です。ああずいぶん違いますね。うん、あのモニタリングポストはね一応その指標にはなるとは思うんですが、正直もう1メーター離れると全然線量が違ったりするので。 うん、ええー、まあねあんまりこう信用しない方がいいのかなと思って自分はここで活動してます。はい。ちなみ に, のに、はいはい、あのちなみにちょっと参考までに先 2.89 だったと思うんですけれども。はい。えー、私の東京の自宅であの先日測ったところが 0.09 だったと思います、うんうん。それでも高さの違いというのがわかるかと思います。うんうん、そうですね、はい、一般的な場所で 0.1 前後だと思うので。 えー、それから比べるとね、その、放射線量の多さがわかると思います。さらにもう一箇所ちょっと見たいと思うんですが、なかなか数字が見れないのでね。 熊町小学校というのは帰還、はい、困難区域と呼ばれるその、うん、今まだ帰ってその暮らしができないところに位置しているということですよね、はい、そうですね、帰還困難区域の中でさらにその中間貯蔵施設のエリアの中にあるので、うんえー、多くの人はもうここの土地はあ手放してます。うんうん、なので、あのー、向こう30年は少なくとも誰も住めないような場所になってますね。うん、そんな場所です。はい であのもう一回、ちょっと線量計を見ていただきたいんですけど、ここ、あのー、雨どいがあるんですが、屋上に溜まった水が流れてくる場所ですね。うんうん、で、ここに線量を当てると、またぐんと上がります。見えますか、これもう見えないかな。14.14 14 .14 って今、見えます。あ今、上がりましたね。 はい、本当にね、あの言われてる通りで、こういうところっていうのは本当に天井がここに残ったまま、あのー、高いままですね、でそんなところであの自分はこう花を植えたりっていうの作業を実はやってるんですが、ただ、あのーうん、あの内部被曝検査も、ね、最近、適的に受けるようにしてまして、今のところね、内部被曝はしてないみたいです、ただ、あのー、10年前にねどうだった、どうだったかっていうのは、今となっては分からないので。 そういうのを気をつけながら今も作業はあ小学校で草刈りをしたりとか、えー、そういうことをやってますっていうのはできるだけここきれいな状態で残していきたいという、あのー、気持ちがあるもの で, でなぜそう思うかというと、あのー、家族3人をお津波で亡くしてまして、えー、父親と妻とあと次女の優奈、ね、3人を亡くしてて。 で当時、優ナは小学校の1年生だったんだけど、あのまさにここがあの彼女が勉強してた教室になります あ, もの、えー、あの日の ま, ままに、うんはいね、あの日が当たっているところは特に見えます、うん、あのもうあの日のまま、そのまま残ってて、こど黒板の文字なんかはあの、1年生はもう授業終わってたんですね。うん、なので、まえー、3月14日、月曜日の日付に変わってますね。 で自分のね、個人的な感情なんですが、ここは本当、あの、ゆうがね、生きてた証がそのまま残ってる場所なので、あのー、このままね、残していってほしいな、っていう気持ちでいます、今。それと同時に、ここは、あのー、原発から一番近い小学校でもありますし、その、原、原子力災害の伝承ですね。その中で、えー、ここを残してい、 行くっていう意味はすごいあるのかなと思ってます。はい、えー、続いてですね、あのー、まあユーナについてはもう学校が終わって隣のあのー、学童保育をする児童館で遊んでたんですが、長女はまだ学校におりましてでちょうどホームルームの時間だったんですね。で地震が来て、えー、落ち着いてからあのー、校庭に避難します。でここの小学校口からあー出てきて。 えー、校庭の方に向かうんですが、えーっと、児童館の方はね、1年生から3年生までは預かってくれるんですけど、当時4年生だったあ長女の真優はあの預かっていただけないので、えー、毎日おじいちゃんがここに迎えに来てました、でおじいちゃんは、私の父親ですね、おじいちゃんはあ、ちょうどこう、ここに迎えに来る途中で地震だったみたいなんです。 で、長女はね、ここの皇庭に避難して整列してたんだけど、そこにおじいちゃんがやってきて、えー、実は自宅の方におばあちゃんが一人で残ってるんですね、うん。で、おばあちゃんがちょっと心配だから、一回俺は帰るから、お前はここにいろって長女を残していったんです、うん。で、それで、あの、長女はね、命を救われました。えー、だけど、どういうわけか、次女の言うな忘れて帰っちゃったんです。あの、うん 車をその児童館の方の駐車場に停めておいて、で、長女にね、お前は心にいろって言い残して、児童館の駐車場に戻ったときに、優奈があ、おじいちゃんが迎えに来たって気がついたみたいで、それで、あのー、おじいちゃんに引き渡されて、そのまま車に乗って、えー、自宅の方に戻って、えー、津波に飲まれてしまう、えー、犠牲になってしまう。で その時の避難経路、ねうん、あの、はい、共有しますか、うん。そうですね、はい。赤いルートが小学校からあのおじいちゃんがねユナを乗っけて自宅の方に向かったルートになります。うん、で、実はその時おばあちゃん一人で自宅にいたんですけどお、すぐ近くの高台に避難して海の様子を見てたらしいんですね。うん、ピンク で, すねで、それで、えー、近所の人と一緒に、えー、車に乗っけてもらって。 熊町小学校に向かったんですよ、その向かったルートが実は山の中のちょっと高いルートで、はいピンク色になってるところですねそ、そうですね、それで行き違いになってしまった、はい、で三陸とかね、そっちの方ではよく津波点でんでなんていう話がね、えー、震災後よく聞くようになったんですけど、うんえー、ここら辺ではその津波に対する意識っていうのはすごい低い、それこそ津波があったらお年寄りなんかよく海の様子を見に出かけるとかね。 そういうレベルだったので、うんえー、そういう、うん、海に近づかないとかねそういう感覚はなかったんですがただ長女を残していってるのでね、えー、あのすごい地震の中でやっぱりそういった不安はあったと思うんです、うん、でそれでも戻ってしまった長女を残していったのになぜ次女を連れていってしまったのか、えー、それがちょっとね分かんないところなんですがただいつもこう 話の中で言わせてもらうのは、そのえー、小学校なんかだと、防災訓練の中で引き渡し訓練というのはあやるらしいんですね。で、ある、あのー、中学校の防災教育に関わらせてもらったときに、たまたま小学校の校長先生からそういう話が出たんですよ、あのー、先日、防災訓練があって、引き渡しの訓練もしましたという話があったので。うん では、あの、その中で、こう、例えば引き渡さないっていう選択肢はあるんですかって聞いたら、誰も返事ができなかったんですね。うんえー、そういう状況だったので、せっかくなので、じゃあ、うちの場合はこういう高校で、えー、長女とね、次女の命が、ね、その引き渡しによって変わってしまったあんだけれども、例えばそれをマニュアルの中に入れてもらえないか、検討してもらえないかっていう話をしたんですが、 ある大学の防災アドバイザーの人に行政側ではそこまでやりきれないとばっさり言われてしまってまあねあのこっちとしてはそれ以上言うつもりはなかったのでそうですかっていう反応だったんだけどもただああのその後にねこういう伝える活動をしている中でそのマニュアルになくてもこの学校の先生の頭の中にこの話が残っていれば。 そういう対応はできるかもしれないという若い意見があって、若い人のああ、それは確かにそうだなと思って、必ずこの話は、あのお話をするときには伝えさせてもらうんですけど、えー、自分の経験の中でこういう教訓になるような事例があります、でうん、おそらくこう家族を亡くされた方、それぞれにあると思うんですね。 えー、マニュアルの中にね、もしかしたらそれらはないのかもしれないけれども、それぞれがそういう話を聞いて知識として頭に入れておけば、うん少なからず、もしかすると将来一人の子供の命を救えるかもしれないって私は思うんですね。うんえー、なので、えー、必ずこんな話をさせていただいてます。はい。えー 以上ねあの、自分が語れる防災の話だったんですけど続いてあの家族3人を亡くして、えー、妻と父親はあ4月の間に見つかってます、えーえー、だけど事情の言うナは全然あの見つからなかったんですねで原発事故があってここはあの入れない場所になってしまいましたあー、うん、震災の直後に。 なので、えー、それでも探さなきゃならないというところで、えー、家族をね、生き残った家族を妻の実家の岡山に連れて、えー、避難させて、えー、自分が福島に戻ったのが3月18日でした。で、それから、あここにはね、入れないので、えー、どうしたかというと、この画面のチラシをあ作って、えー もうね、一週間経ってたので、生きてるとすればどっかあの避難所とかね、病院とかに入って、えー、なんとかね、頑張ってるかもしれないと思って、あの、福島県内、県外、周辺の避難所、自治体、病院とかを回って張って歩きました。うん、だけど、結果あ、見つからず、ゆうなについてはね。で、 さらにえっ、ー、と震災の年の6月からあ一時帰宅住民に対する一時帰宅が許されるようになりました。で、その一時帰宅を使って一人で捜索を始めます。次の写真いいですかね。はい。 えー、最初は本当、3か月に1日、時間にして1回2時間の立ち入りだったんですけど、その中でできる捜索をしてました、でもう 海, 海岸に、ね、打ち上げられているようながれきをかき分けて、えー、本当に畳2畳ぐらいを掘り起こして、えー、捜索を続けるっていうのをやってたんですけど、ただ、まあ、本当に次に来た時にはもう何に現れて、えー、それが全く変わってしまっているような状況で、もう何をやってるか分からないような状況でした。 はい、次の写真ですか、はいえー、そんな中で2013年に多分皆さんご存知かもしれないんですけど南相馬の上野さんっていうやっぱりご家族津波で亡くされたあ方と知り合いまして、えー、彼がボランティアで捜索活動をやってたんですね自分も含め、えー、津波で亡くされた方を探しすような活動をされてて、えー、その上野さんからしきりに大熊に入れろと。 一緒に探すからって言われてたんですがただ、ここ自体がその放射能が、ね、高い場所でもあってボランティアを入れて捜索をお願いしていいもんかどうかっていうのを半年悩みましたただ、1人でやっててもらちが開かないような状況下で自分も、ねあのー、ていうか精神的にも疲弊してきて最終的には2013年の9月からボランティアにもお願いして一緒に捜索をやるようになりました。 でえー、実はあ2011年の5月の下旬から2週間、あのー、自衛隊が捜索に入りました。で、その時にがれきも集めて、片付けて何か所かに山にしておいたんですね。で、その山の一つをあのボランティアの人たちと一緒に捜索を始めました。あの自分一人ではね、なかなか手を出せないような状況だったんだけど、ボランティアの方々がね、協力してくれるようになって、 初めめてそういうい活動も始めましたでなんでがれきをの捜索を始めたかっていうとあの大熊町以外のね福島県内 の, その自衛隊が集めたがれきの中から遺骨が見つかるっていうケースが何件かあったんですね。で自分もずっと気になってて、えー、なんですけど1人では な, なかなか手をつけられずっていう状況の中で、えー、ボランティアの人たちとね、えー やっっとこうそこを始められるううような状況だったです最初本当にここをやってくださいなんてとても言えなくてそれぐらいすごいこうがれきの量だったので、うんえー、ただし、ね、そ, の中そんな中でボランティアの1人が率先して1人でそこをやり始めてでそれにこう続いてみんなそこを一緒にやるようになったという感じですねそんな感じで、えー、もう手作業でした。あの重機機とか、ね、機械を 許可は町からあー得ら得れないので、えー、どうしてもスコップとかねそういうものを使って手作業で掘り起こすっていうような創作をそれこそ3年続けましたでそんな中でも家族の遺品とかが見つかってボランティアのね、あのー、テンションもそれで上がって笑顔が生まれたりするんですねで周りが笑顔になると自分もね不思議とあの心癒されるっていうか笑顔になって と、えー、いうような状況の中で、えー、とはいえ、そのがれきの量が尋常ではないので、ボランティアの手伝いをしてもらっても、まあ、一生かかっても終わらないだろうなというような状況でした。で、そこで、あのー、感じたのは、もちろんユーナの、ね、遺骨を何としても見つけたいという気持ちではあったんだけど、そこにこう、ね、ボランティアの人たちの、ね、気持ちにも応えたいなってすごい思い始めて。 で最終的に2016年の9月に環境省に国にお願いして住居、えー、を入れての捜索をしてもらいます。でこれを始めるまでにまたちょっと い, いろいろ行き先つがありまして、えー、ここが中間貯蔵施設だという話を先ほどしたんですけどちょうど2014年にここを中間貯蔵施設にするので。 土地を譲っっててくださいっていう要請が国からありましたで町としてはその要請を受けてで続いて住民説明会があったんですけど私としては家族3人流された場所ででね次女の優奈もまだ見つかってない状況下で自分の土地を売るなんてことは考えられなかったんですね、うん、で14年の6月に説明会に参加したんですけど そ, そこであのこういう状況なので売る気も貸す気もないですっていう話をさせてもらったんです、えー、そしたら、そこのその時の担当者国の担当者ですねがそこに行方不明者がいるっていうことを知りませんでしたって、えー、それを聞いてあきれてしまってもう環境省には頼みたくないと国とは関わりたくないって気持ちになりました。 アクセスリスの説明に来ていたっていうことですよね。うん、す, ねすみません。あの、ね、ちょっとお時間が迫ってきているんですけれども、はい、あの今の、うん、あのご説明に関して、捜索において重機の使用許可が下りない理由は、はい、主な理由は何ですか、うん？ということなんですけれど、これは占領<笑>、はい、ということなのか、これは要するに、それ、はい、あの重機を使って捜索をしてで町としては責任持てないっていう話なんですよ。結局んなんかあった時にそれです。す だから、うんうん、別にそれでね、多少、ちょっと、ね、怪我したとしても、その町に責任を追及する気はないんだけど、うん、でもね、町としては、そういう状況で、えー、許可ができないっていう話でした。とはいえそう、そういう状況で捜索がなかなか進まない中で、えーね、ユナを見つけるためにも、 えー、ボランティアの人たちの気持ちに応えるためにも、やっぱりね、結果を出したいということで、本、え、当、ー、ちゃんとやってくれるのかどうかが心配だったんですけど、2016年の9月にこっちから環境省に連絡して、えー、捜索をお願いしました。で、写真にあるような形で、えー、人と、あと、重機を入れての捜索が、2016年の11月から始まりました。で1ヶ月して えー、12月の9日に、えー、マフラーの中に、えー、包まれたあーユーナの首の骨の一かけらが見つかりました、うん、震災から6年近く経ってた頃ということですよね、うん、そうですねだから見つけられるチャンスはいっぱいあっただと思うんですけどそれをね、私自身も潰してたかもしれないしで原発にの事故によってね、えー、その機会も失われたとも言えるんですけど まあ、5年9ヶ月かかってしまったという結果でしたただ、ね、見つかってほっとしたという思いはあったんですけどうん見つかったことによってまた新たなあの思いが自分の中に生まれてでそれが、優ナが津波で犠牲になったんじゃなくてここに取り残したことによって犠牲にしてしまったとっいう可能性があるかもしれないということですね。うん、なぜそう思うかっていう思かとい えー、震災の次の日、3月12日に地元の消防団がぎりぎりまであの捜索をしてくれてたんですね、うんひあのー、避難しなくてはならなかったので、えー、住民の、ね、誘導とかも消防団の仕事ではあるわけで、えー、だけどその避難のギリギリまで捜索を続けてくれてて、その中の4人があの声を聞いてるんですよ、捜索中、うんで ね、いや子供じゃないですね、話を聞くと大人の声だったらしいんですけど、うん、で実はそこで、その周辺で父親が4月29日に見つかってるんですだから、父親だった可能性、おじいちゃんだった可能性が高いのかなって、えー、思ってます、うん、だから、12日の段階でしっかりこう捜索ができていれば、もしかすると父親は生きていたかもしれないし、その周辺で、 えー、集められたが瓦礫の下でね見つかったユーナについてもおじいちゃんの近くにいた可能性は高いわけで、やっぱり下手するとね生きてたかもしれないなっていう思いはそれで消えなくなりました。うんあの、うん、見つけられ、はい、もっと早く見つけられたのにっていうふうにこう、うん、まあ六年近く経って見つかってもこう。うん まあ、なかなかこう喜びきれないということを、以前にもあのおっしゃっていたと思うんです。けれども、すみません。はい、の貴重なあの時間、あの、うん、お話の最中なんですけれども、ちょっと時間が、はい、迫ってきていまして、はいはいうん、あの最後にですね。あの質問をいただいています。あの、木村さんがこうして、はい、ご自身の痛ましい。経験について語る活動をされるまでには、様々な逡巡や葛藤があったのではないかと思います。可能な限り、その葛藤や伝える活動をしようと決意。うん するに至るまでの思いについて聞きたい載列ということなんですけど最後にあの、うんはい、今日の参加者さんにあの一番伝えたいことも踏まえてお答えいただいてもいいでしょうか。はい、えー、っとねこの10年振り返るともうすべてがユーナに引っ張られてきたような気がするんですよ人との出会いであったりあのこれからやっていくことであったりがすべてこうユーナがね段取りしてこう用意してくれてた。はい だから、ね、5年9ヶ月見つからなかったことによって、ね、実はそういう部分も自分は与えられているので本当に自分で考えていろいろやるっていうよりも不思議とこうあのやらなきゃならないことが生まれていくそれでとっても救われてましたで長女の面倒も見なきゃならなかったので長女が言ってくれたことも非常にありがたかったですし。 うん、亡くなった優ナにもね、こういう感じで、えー、後ろからケツを叩かれ、引っ張られみたいな感じだったので、やっぱり、あのーうん、見つからないということ の,、はい、あの苦しみはありながらも、やはり優、うん、ナさんにこう動かされているような感覚があるということ、ね、そうですね、多分それがなかったら、多分ずっとふさぎ込んでたと思うので、そういう意味ではね、うん、娘らのおかげだなってすごい思います。うんで ちょっとあのまだまだちょっとお話を伺いたかったんですけれども、うん、あの最後にまたあの木村さんコメントをま た, いただけるということなのでこの後のディスカッションに移った後に、はい また、はい、あの参加者さんの声も踏まえてあのお話をいただけたらというふうに思います、はい、あちなみにですね今、皆さんにあの見ていただいているのが、うん、震災前の熊町小学校そして、うん、入学式の時の優奈ちゃんであの、うん、これあのまた最後に告知していただければと思うんですけれども、うん、大熊だったりこれまでの思いを伝えるため の, あの機関紙を準備中ということなので、うん、後ほどまだ告知をいただければと思いま す, す、はい、はい、よろししくお願いします。<笑> 木村さん、外からありがとうございます。あの少しでも暖かく過ごされてくださ い,、はい い, えいえ。引き続きよろしくお願いします。え、はい、皆さん、お三方にお話をいただきましたが、いかがでしたでしょうか。 あのまだまだ自分の中ではこう落とし込みきれないということのところも、もうたくさんのこう言葉と経験をこうしていただいたということで、まだこう消化しきれないところもたくさんあると思うんですね。で、一人の中でこう深めていくということももちろん大切なんですけれども、あの一緒に聞いた仲間たちとこう共有をすることによって、初めてこう発見できることなんかもあるんじゃないかというふうに思います。えなので、ここからシェアリングタイムに移っていきたいと思います。 改めてちょっと詳細を説明していきたいと思いますがこのシェアリングタイムまずですね自己紹介名前所属趣味などあ3分って結構あるなというふうに皆さん思われると思うんですがこれは1人当たりではなくグループ当たりの時間ですなのでこう一言っていう感じになると思うんですけれども自己紹介をまずしていただきますその後今日特に印象に残ったことその後に実践している死体防災なんかについても5分ずつ まあ、全体で5分なのでちょっと限られた時間ですけれども、えー、共有してください。あの防災というと何かこう大きなことをしなければいけないというふうに思われがちかもしれないんですけれどもあの例えば家の備蓄だったりですとか普段気をつけていることだったりそんな身近なところからの声を共有してもらえたら嬉しいなというふうに思います。えー、最後に 全体での共有がありますので一グループ1人全体の中で発表してくれる方を決めていただければと思います。発表の時間1分程度なので本当に一言にはなってしまうんですけれどもよろししくお願いします私も同じようにやっぱ昨日地震があってからの今日だったのでどういう気持ちで聞けばいいのかなっていうのが、まあ、不安定な状態で聞き始めたんですけどやっぱり。 どの話を伺っても、震災がある前にはそこに確かに当 た, 当たり前の生活があって、子どもたちだったり、お年寄りだったり、活気ある街があったけど、それが一瞬で壊されてしまったっていうことの恐ろしさを改めて感じましたし、佐藤和夫さんがおっしゃってた、震あの災害はゼロにできないけど、被害をゼロにすることはできる。 っっっててていいうのがやっぱり心に残っていてプラス佐藤敏郎さんがおっしゃってたその自分の大切な人がいざという時に慌てて逃げていく姿を想像することがその防災を考えることだっておっしゃっていたのがとても印象的で自分もまだ自分ごととして考えられていないので大切な人を守るにはどうしたらいいのかっていうのをもっと真剣に考えていかなきゃいけないなっていうふうに気づかせてもらうことができました。 えっと、自分はえっと3年前ぐらいに広島で豪雨の災害になったときに結構食料に困ったりしたのでちょっとした水だったりとか食料だけはなんか置くようにしてます。まあ、一人暮らしなのであんまり物は置けないんですがって感じでやってます。ただこれから考えたいのはちょっとやっぱり一人暮らしでこっちのまだチリとかそこまでがっつりなるではないのでちゃんと避難場所とかは確認しておこうかなというのはとても感じました。おお二人目のお話聞いて、はい あの山の上に逃げてれば助かったかもしれないとおっしゃってて、はい、なんか後からそういうふうに思うことになるのがすごい悔しいなって思ったんで、うんうん、やっぱりいつも訓練とかいろんな学校とかバイト先とかいろんなとこでしますけどやっぱりもうちょっとその危機感持ってっていう か,、うん、か実際に起こった時にあのどうするかってちゃんと考えながら。 そういいいううのは取り組みたたなって思いましたそうですねなかなか当事者意識というのは、うんまあ、やっぱ被災してないとあんま感じられない部分ではあると思うんですけどやっぱりそこを持ってるか持ってないかでやっぱ実際に被災した時には違うなとは思います。 改めてお疲れ様でしたすみません、私からあのご紹介をしそびれてしまったんですけれども、皆さんのお部屋に入っていたファシリテーターたちは、みんなこれまでのスタディーツアーの OG、OB として、あの現地に一緒に赴むむいたあの中でもあります。なので、このスタディーツアーってこう終わってからがやはりスタディーツアーだと思っているので、今日のファシリテーターの皆さんと同じく、皆さんともこれからつながっていくことができればと思うんですが、各グループそれぞれが発表してくださる方を、 おそらく決めてくださっているはずだと思っているんですが、いかがでしょう、このままグループ順で進めていきたいと思うんですが、1分でまとめるという、とても、えー、高度の難度の高い技を皆さんに求めていますけれども、じゃあ、1グループ目からあのお願いしてもいいでしょうか、グループ1の方、1位の方、どなたか、発表される方、はいはい。 すみません、ファシリテーターなんですが、私からはい。森さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私たちの意見の中で2つ大きく出たんですが、1つがあの佐藤さん、佐藤和夫さんのお話の中であった人命を守ることと同時にこう人としての尊厳を守るっていう。風うにも出ててであのつなげて。今あのオリンピックの関連で女性の？ 差別っていう話も出てるんですが、そういう日常の中でないがしろにされてるところがこういざという時に出てくるっていうところで、皆さん注目されていた点でありました。で、また私たちのグループ北北海道から沖縄までいたんですが、現在進行形でお話話を捉えるという。ところで、過去に起きた災害としてだけではなくてこう。自分自身に起こりうるものだ。だ 土地だったり、時間だったり、そういうところに縛られずに考えるっていう点で、こう、みさんに伝えたいお話として出てきました。以上です。はい、ありがとうございます。今可愛 い, いワンちゃんがね、もやさんの後ろに。ましたけれど、ど い, <笑>いざとなった時に、やっぱりワンちゃんもご家族だと思うので、一緒に命を守れるようにということを思います。ありがとうございます。ありがとうございます。二、はい、グループ目の方、いかがでしょうか。はい。はい。 私たちのグループで、えっと、大きく共通して、えっと、出た意見をまとめさせていただきます。えっと、まず、えっと、テレビなどで一概に取り上げられるその被災地の悲惨さだけではなくてそ の, その後東北で生きている人たちの温かさやそこにあった日常のことをまずしっかりと考えていくこと。 そしてあの知識だけではなく経験を踏まえたいろいろな行動によって被害が大きく変わるということ、ね、そしてあの自分たちの中でできる防災として、えっと、避難所の確認であったりとか防災備品の備蓄品の常備であったりあの親が家族が用意してくれているからあの大丈夫だという。 意識ではなく、あの自分で中身や場所なども確認するなど、あの自分からできることを率先して経験や知識をもとにあの行動していこうという意見があのまとまりました。はい、ありがとうございます。あのね、スタディツアー家族でこう備蓄品を買いに行ったっていう方もいると思うので、そういう風うに今日学んだことを身近な方とも共有してもらえたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。はい、三グループ目いかがでしょうか。 皆さんがおっしゃってたことをちょっと簡単にまとめさせていただくとあの普段やり過ごしていたことが吹き出るっていうお話が印象に残ったっておっしゃっていてそれに関連して そ, のそういうことがないように本気のマニュアルを作ることの大切さっていうのを、まあ、ご自身の大学での講義とか経験を 元にお話しししてくださいましたあとはそのプラスにその悲しいことに目を向けるだけじゃなくてプラスに考えることも大事なんだっていう学びを共有していただきましたあと防災についてはやっぱり皆さん昨日の地震をきっかけに定期的な確認とかあと大事なものをまとめておいておくっていうふうな ことを改めて気づいたっておっしゃっていて、でそのまあ今日の学びも含めて、そういった気づいたことをすぐ実践することが大事だよねっていうふうにお話をしました。以上です。とても大きなこう変化ということだけではなくて、身近な小さな実践から積み重ねていくことができればと思います。今三グループ目ですよね。ありがとうございます。ではグループ四の方いかがでしょうか。さまざまなアット紹介。 さまざまなそのバックグラウンドを持ったというか、それ で, で今回、えっ、ー、と、興味を持って、えっ、ー、と、ここに参加された、えー、方々が集まったというのが、すごい、えー、印象的だったあことがあってで、高校生から、まあ、大学と、様々なその立場の、えー、と方々が集まりました。で、えっ、ー、と、そうですね、海外、やはり、その、 東日本大震災っていのが、僕、あの、僕が東京に住んで終わったようで、まだまだ終わってない。っていうか、これを機に、やはりきっかけに、より一層僕たちがどう動くのかという、当事者として、僕たちに起こり得るより話なのかっていうのを、やり改革もできたかなと思ってます。で、防災についてなんですけど、やはり前向きに、 えっと、防災を、について考えていくっていうのはやはり重要だねっていう話が出てましてで、僕自身、これ僕の個人的にあるんですけど、印象にて残った言葉として、恐怖ではなくて、希望のための防災っていうのが、すごい僕の印象に残りました。っていうのも、やはり、その、まあ、恐怖は、まあ、まあ、もちろん好きものかもしれませんが、それでも、マネキにして考えていくっていうことが、未来の、自分たちのエノキー、 守ることになるんだなっていうのを改めて感じたので、まそういうのをう今回こうやって話したのにすごい貴重な経験でしたので。今後もこうやって皆さんのことをつながっていく必要だなと思います。はい、ありがとうございます。あの敏郎さんがおっしゃってた本当は防災ってハッピーエンドなんだっていう言葉を私も改めて刻みたいと思いました。たくさんありがとうございます。そしてグループ5番目いかがでしょうか。 では、えっ、ー、と私たち5番目のグループを発表させていただきます。聞こえておりますでしょうか？はいはい、藤崎さんよろしくお願いします。<笑>お願いします。えっ、ー、と私たちはお三方のお話をもとに、えっ、ー、と議論した結果、2つの点に着目しました。1つ目はまあ、行政や学校に頼りすぎず、自分であらかじめマニュアルを作ることにあると考えて考えました。で、そのマニュアルの内容として。 まあ、ご近所同士の連絡先の交換ですとかあと避難経路の確認が 内, 内容としてあると考えております。も う, たもう一つがその危機感といった当事者意識を持つことにあると考えています。その当事者意識といってもただ持つだけでなくてその交流している近所の方と共有しちゃうことが、えー、当事者意識をも持つことになります。 に繋がるのではないかなと考えております。以上です。はい、ありがとうございます。すいません、あのお名前藤井直さんではなく藤井さんでしたね失礼いたしました。<笑>はい、身近の方々からあの分かち合っていただければと思います。ありがとうございます。さあ六番目のグループの方いかがでしょう。はい、六番目の意見を発表させていただきます。はい、小野さんよろしくお願いします。お願いします。と私たちのグループでは主に二点のの 大切な点が見み出せました一つ目がやはり災害は日常が作っているということでした災害自身がえっと理由なんではなくて私たちが見逃してきた問題そのものが浮き彫りになった瞬間が災害だからこそ自分たちの問題として自分ごと化して日頃から準備しなければいけないんだなということを改めて学ばせていただきましたで二つ目が希望のための防災という言葉がやはり みんなみんなの心に響いていてましたどうしても3月11日その日だけに目を向きがちですがその前には変わらない日常があってそしてその日失ったことをこれからに生かさなければならないそういうふうに点ではなく線でつなげて物事を見ていかなきゃいけないんだなということを学んで私たちメンバーはあまり直接体験した人はほぼいなかったのですが。 だからこそ、しっかりとそのお話を伺って学びながら周りにも伝えて、このお話を絶対に無駄にしたくないなというあの、みんなの意見が一つになりました。どうもありがとうございます。今のね、その災害は日常が作っているという、今伝えてくださった言葉、私もすごく印象に残ったので、あのその日常をどう変えていくのかということを一緒に考えられればと思います。ありがとうございます。ますそして、はい7番目のグループの方いかがでしょう。はい。 私からよさせていただきます、はい。岩間さんですね。よろしくお願いします。はい、お願いします。と私自身東北について関心はあっても関わる機会っていうのが今までなかったので、今回参加して実際にゲント東北の方々のお話を聞くっていう機会をいただけて、いただけたことがまずとてもいい経験させていただけたなと思いました。で。 何人もの方がもう発表されてたんですけどやはりその希望のための防災っていう言葉が印象に残っていましてそ の, その日だけで終わらせない過去もその当時も今も未来もつながっているっていうことを強く感じました。でそししてて今できることとしては、 普段から人とのつながりを大切にしたいという意見がグループの中から出ていてその人との交流をしていくことでもしものことがあったときにすぐに連絡を取ることができたりなんか人と話していくという身近な家族ともそうですけどつながりを作っていくということがとても大切なのかなと思いました。以上です ありがとうございます。日頃からのやっぱり関係性が問われるっていうのは本当にこう深く共感するところで、改めて身近な方々のつながりっていうところも皆さんと一緒に考えればと思います。山さんありがとうございます。八番目のグループいかがでしょう。えー、はい、えー、皆さん聞こえてますでしょうか。はい、岡本さんよろしくお願いします。えー、っと我々のグループで話し合ってまずあの感想としてあったのはえー、っと。 今までその例えば、原発事故とかに興味関心があったこと、震災に対してあまりその触れる機会がなかったので、それが良い経験になったという意見とかが、まずありました、うん、そしてあとそのなんていう、その話の中で出てきたのは、その今回話されたお三方の皆さん、一人一人はすごくなんて強い気持ちを持って、その未来に向かって進んでいこうとしているなというのを感じたとおっしゃってる方もいました。うん あと続い て, そのなんていうの防災対策としてちょっと個人的に興味深いなって思ったのはあのモババイルバッテリーを一人一人の携帯のモバイルバッテリーを、えー、玄関に準備して例えばその地震が起きて例えば停電して充電できなくなってしまっても新しい情報を手に入れられるようにでしたりとかあとかあは家族で1つではなくてその1人に1つずつその避難時の持ち出しリュックとかを用意するっていってたことが そのボー 対, 対策としては印象に残りました。以上です。はい、ありがとうございます。今おっしゃったね、モバイルバッテリー。昨日バスフィードニュースっていうあのウェブサイトにモバイルバッテリーをどう節約しながらこう使うかっていうそのコツなんかも載っていたので、ぜひ参考に見てもらえたらなというふうに思います。ありがとうございます。九番目のグループいかがでしょう。はい、私がファシリのワニブチが発表、はい、します。はい、ワニちゃんお願いします。はい、お願いします。 えー、と今日特に印象に残ったことについてあの意見が出たのが、えー、時が止まったまま10年前から時が止まったままということを感じたという意見とか、えー、と山にあの佐藤敏郎さんの話で山に登ればか助かったのに助けられなかった助からなかったってことはまず動けることが大事っていうことでそれを教訓にして二度と同じことを繰り返さないように。 したいなという意見が出ました他にもえっと木村さんの話で被害を受けた状況をよく知らないまま知らないと相手を傷つけてしまう可能性があるので相手の気持ちを考えることも大切だと感じたという話が出ました、うん、そして今後 実, あ実践しているまたは実践したい防災についてはなんか多くの方が 水や甲板とか非常食の備蓄があるっておっしゃっていてまた棚を固定している方やだろうソーラーパネルでだろう電気を確保しているお家もありました、うん、で一見特に多く出たのが防災訓練の話で真面目に普段からされていないっていうことがおかしいなと感じているあのメンバーの方がたくさんいました。うんと えー、とチーム8でモバイルバッテリーの話をされていたと思うんですけれども私が思うにえっとスマホの充電をフルにしていくことも防災の一つで、うん、なんだろうそういうことでなんだろう被災した時にに心配している家族とかと連絡を取れることで家族が危険な目に遭うのを防ぐこともできると思うのでなんだろう。その スマホの身近にできることとして、スマホの充電をフルにしておくってことも大切なのかなと私は思います。以上です。ありがとうございます。スマホの充電はね、本当に私も震災後に意識するようになりました。あのそういう本当にこう身近なこう自分の日常に欠かせないところから積み重ねていくっていうことを大切だと思います。マ、ま、リちゃんありがとうございます。はい、10番目のグループいかがでしょうか。 はい、道中グループの野村ですすよろししくお願いします、はい、特に印象に残ったこととしてはすごく自分の命をきちんと守れるかというところであかりさんと同い年の参加者の方がいらっしゃったんですけどやっぱり団体行動で周りに合わせてしまう正直合わせてしまうところがあるっていう話だったので、えっと、そういうことではなくてやっぱり次世代につなげる命とかやっぱり救いたかった命を守るという点でも、えっと、自分で行動していくってことがすごく大事なんだなということが分かりました。 ありました、うんえっと、実践している防災としては結構皆さん実践されていてその自分が大学にいる時はどこに被災あのどこの 避難所に行って、で、家族といるときはどこに行くみたいな、そこまですごく細かく決めてる方もいらっしゃったのすごいなと思いました。でもなんかその場その場で変わっていくこともあるので、きちんと見直すこともすごく大事だということが分かりました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。特に学校だったり、まあ、お仕事されてる方は職場だったり、特に日常で行く頻度の高いところから、まず調べてみるっていうこと、一つだと思います。ありがとうございます、野村さん。11番目のグループ、いかがでしょう はい、私楠田薫が発表します。はい、楠田さん、お願いします。はい、私たちのグループで出た話で一番印象に残っていたなっていうことは、震災前の生活が本当にそこにあったんだっていうことが、今日一番印象に残っていることです。で、それが分かったことで、あの震災が奪ったものがより具体的にはっきりとわかるようになりました。それを受けて、自分たちの自分たちとか、自分たちの周りの防災意識の低さっていうのに。 気づきました例えば学校とかの避難訓練も表面的なんじゃないかなっていう風にな意見も出ました。で、えっと、その反省を生かして今後は自分まずは自分が実践的で本気の防災をに取り組もうっていう意見が出たりとかあとはそれ自分がもうできるようになったら周り例えば学校にそういうちゃんと防災をしようって呼びかけるとか町内会であの避難所の運営体制例えば誰が何をやるとかいうのを 準備しようっていう意見が出ました。以上です。はい、ありがとうございます。今のポイントすごく大切で、過去のスタディーツアーの参加者さんも、高校で防災サークルを作って、学校の環境を変えましょうっていうふうに働きかけていった子たちもいます。そういうところからも投げかけができるんじゃないかなと思いました。楠田さん、ありがとうございます。12番目のグループ、いかがでしょうか。お願いします。12のグループでは、えっと、主に2つ出て、 一つが災害を甘んじないということで、で、やっぱりその東日本大震災は、その地域的に津波が 99.9% 来るって佐藤敏郎さんもおっしゃっていてで、それでもやっぱりパニックになってしまって、被害が大きくなってしまったということで、日頃からの防災をもっと徹底して、まあその被害の規模を予想で実際に起こるよりも1割から2割ほど大きく見積もって対策していくことが重要かなと。 いいうふうふに思いましたでもう一つが、自、え、助、っと、共助、公助の部分で、えっと、地域ごとのつながり、ネットワークを強くするっていうことが一個上がっていました。で、それを言っていた方が言っていたのがその、やっぱり今回話をしてくださった方々は、みんな そ, のそれぞれ後悔があったと思うんです。で、その後悔があったからこそ、今の自分たちがその平和に暮らせている今があるっていうことをおっしゃっていたので、 その今やっぱスマホとかで手軽につながれてしまうからこそ実際の昔と比べて地域ごとのネットワークが弱くなってしまっているから実際にその会ったりその会話したり活動を共にしたりすることで実際にその災害の時もその助け合いができるというふうな話をされていました。以上です はい、ありがとうございます。特にこのコロナ禍でやっぱりね、実際のつながりがどうしても分断されがちですけれど。改めて足元のこう結びつきっていうのを見直していければと思います。大切ななげょかけありがとうございます。あ、十三番目のグループいかがでしょう。はい、えっと、ファシリの福島が、はい、まさきちゃんお願いします。発表します。で、私たちのグループで共通したものは。やっぱり日常で備えていくっていうワードが共通しました。 でえっと、私のグループでは高校生、中学生が多くてでまず学校での防災訓練とかあとはなんか防災袋というものがあって、まあ、そ, こそれを毎日持っていくであとは家族での災害のための話し合いも大切であったりであとは昨日の地震でも、まあ、私の家では家具が揺れて、まあ、物が落ちたりしたので。 そういうことを防ぐためのと株の固定が大切であった固定が重要であったりでそれだから共通して言えるのは防災とは起きる前では日常からのさまざまな人の関わり合いが大切であってで起きている時現在進行形では行動と判断でその場の行動と判断 で, で自分たちの命そして周りの人たちの命を守っていくっていうのが大切であって。 起きた後では、まあ、やっぱり大きな地震でも避難所解説があると思うので、そこで日常で学んだ と, ところから、どれが一番その場に適しているのか、使うことができるのかとか、あとはどう使うことができるのかをその場で、ね、ん判断をしていくということが大切だと思っています。で、これらはこれら 起, きて起きる前、起きているとき、起きた後は、 やっぱり繰り返されることなんでその都度その都度確認していくことがま大切だと感じましたはいであ、はい、大丈夫ですあ大丈夫大丈夫です はい、ありがとうございます。あ, すあの特にね。その佐藤和夫さんが以前にその頑張ってください。応援してます。っていうよりも各固定しました。って声がかか返ってくるのが一番嬉しいなっていうことがあったのでぜひね。今日からできますので、実践していければと思います。まさきちゃんありがとうございます。さあ、鳥です。14番目のグループいかがですか？えっと私たちのグループで印象に残ったこととしては、えっと本気の？ マニュアルを用意する必要があるっていうことを聞いて自分の、えっと、マニュアル通りに動くことも、まあ、あの命が助かる、えっと、一つの手段としてあると思うんですけど自分の命を守れる行動力と判断力とその避難する時の知識なども身につける必要があるなと感じました、えっと、あと佐藤敏郎さんがすごく本日 強くおっしゃっていた真ん中で考えるという考え方を知ったのでそういう考え方も大切にしてこれから物事を見る視点として加えていきたいなと思いましたあとこれからしていきたい防災に関しては地震が少ない地域に住んでいるとやはりどうしても防災意識が薄れてしまうことが多いと思うので。 家族の防災意識を高めるためにもまず自分から行動するしようということでと自分の部屋の家具を固定したりと自分のまず家の家の、えっと、地震が発生した時にと身の回りの安全を確保できる状態にあるかっていうのを確認してと地震が発生した時に自分自身の命と 家族を守れるように避難場所などをもう一度再確認することが大切だなという話になりました。はい、鈴鹿さんありがとうございます。私も真ん中っていう言葉、とても印象に残ったんですけれど、じゃあ自分なりの真ん中ってどこなんだろう？っていうことを、ぜひ皆さんの身近か身近に落とし込んでもらえたらと思います。 最後に登壇者の方々から一言ずついただきたいんですけれども、えー、岩手県の陸前高田市の佐藤和夫さんあかりさんからまず一言だけ頂 い, いてもいいでしょうかはいえー、と皆さんの心にいろいろとこうキーワードが残ってくださっておってすごく有意義な時間だったと思いますえー、一つさっき言い忘れたことがありまして日本で行われている防災というのは これまでの災害で失敗したことを改善するというマニュアルになっています。この意味わかりますでしょうか。平成から平成になってから東日本大震災発生するまで、人的な被害を出した、えー、地震たくさんあったんですが、まあ阪神淡路大震災もそうなんですが、実は平日日中の災害地震発生って。 ないんですよつまり平日日中に災害が発生したらどうするかというマニュアルが作られてこなかった形式だけ考えられてきた学校に子どもたちがいる市役所に人がいる、えー、市役所に人が集まって職員が集まっていることによって 地域全体の情報を把握する手段が少なかった。それが東日本大震災でした。そして市役所が被災した場合、どんな騒ぎになるかっていう、そのマニュアル自体は作られてこなかった。その結果が東日本大震災の情報不足です。 えー、そういうことも頭に入れておいてください。あと、えー、複数の方からモバイルバッテリーの話がありました。年齢的に、えー、スマホは持ってるんでしょうが、えー、車、まだ持ってない人が多いと思いますが、車の燃料も半分以下にしない。えー、地震からの津波発生と言われたときに車で避難することはリスクが高いのでお勧めしませんが、えー、大雨の時には、 車でな け, ればなければ逃げられない人が多数います。燃料がななけれれば逃げられないあと、えー、避難所に入りきれない、または避難所自体が被災してしまった場合に行くところをなくす、その際に車というのは冷暖房もありますし、えー、レあのテレビとかラジオとかで情報を受け取る基地にもなります。 ね、車の燃料は半分以下にしないということを今後心がけてくれたら嬉しいなと思いますあとスマホというのは電源と電波がないと使えないんです東日本大震災的には即座に電波が遮断されてしまいました災害が発生してから調べてどこに逃げるかでは 対応できなくなる危険性があるので、最低でも自宅から、または職場からの、えー、逃げるべき場所、コースを今のうちに調べて頭に入れておいてほしいなと、えー、思います。えっと、最後に一つ、えー、避難所という言葉が何度も使われています。避難所と避難場所というものがあります。これは皆さんでそれぞれ調べて、意味と理由を頭に入れておいてください。以上です。 はいあ、ありがとうございます。あの命を守る場所なのか、それともその後、まあ、長期間その生活するということを想定している場所なのか、いろんな違いがあるので、ぜひ調べてみてください。あかりさん、いかがですかいや、本当に楽しい日本語です。すいません。本当に。い、ね、ちゃんと伝わってます。<笑>大人の方々がいろいろね。<笑> 私の方が同じ年代にお父さんよりも伝えられるっていう風に言ってたのを私は知っているよ。何だろうなんかやっぱり私らのところは震災の話をするのが暗黙の了解っていうかやっぱり高校まで入るとなんかどの人の親が亡くなったとかもわからないから、まあ、その人の家庭事情とかもわからないから。 あんまり話はしないんですけどやっぱりそういう話っていうのはやっぱりなんか被災してない地域っていうんですかっていうのはやっぱり私だって高田とかあとは福島宮城と同じ経験していない分なんか学ぶ機会とか経験する機会がないと思うのでなんかその何か本当に。 普段の日常じゃなくてもいいし、なんか多分なんか自由研究とか、なんかそういう課題発表みたいなので。めちゃくちゃ使えるネタだと思うので、そういうので、なんかいろいろ普及していただければ、誠にありがたいと思っております。<笑>はい、ありがとうございますね。自由研究もそうかもしれないし、今日の学びを点で終わらせずに。線にして掘り下げていくっていうことを、これから実践してもらえたらと思います。佐藤和夫さん、あ里さん、ありがとうございました。 はい続いていらっしゃるかな宮城県石巻市から佐藤敏郎さんまだつながってますかはい、はいよろししくお願いします、はいえー、今日皆さんの発表を聞いてて、えー、やっぱりね自分の言葉で話してるなって思いましたこれすごく大事だなと思うんですよ自分の言葉はやっぱり届くし響くしね跳ね返ってくると思うんですよそれ大事だと思います、えー、今大川小学校は10年目にして震災以降の整備工事をやっています 10年目でやってるっていうことをちょっと考えてほしい。すぐ残したわけじゃない。簡単に残したわけじゃないんですよ。やっぱり見たくない、辛い、悲しい、お金がかかるっていうことで、えー、壊したい。まあ今もそういう声もないわけじゃないです。でも、高校生が声を上げました。ね、えー、母校を残してくださいっていう、ねえー、いろんなネットでも上がってるんですけど、なぜここが残っているのか、えー、高校生が自分の言葉で訴えたっていうのがすごく大きかったと思います。ね えー、だから今日のみんなの発表なんか聞いてて、ね、それを思ったりしました。でね、でえーまあ、整備工事してますけど、ここで何を伝えるかっていうのは、これからなんですよ、えー、こういうところがあります、えー、安田さんにはよく見てもらってるんですけども、えー、校舎の中に入ると、こういう場所があります、名前のシールがきれいに残っています、2階の天井まで津波をかぶって、今も雨風が当たって10年経っていても、きれいに残っています、うちの娘だけじゃないです、みんな残っている。 きっと通ってるんだと思います、今でも。本当は中にみんなを連れて行って、こういうところを見せたい。ここから伝わるものを考えることいっぱいあると思います。でも今は立ち入り禁止です。ねえー、ここで何を伝えるかというと、これからなんですよ。これからというのはまだ分かってないのかもしれない。えー、ここは遺族のものじゃないです。今日のように若い人とか、遠くの人のためにこそあるもので、30年後、40年後、50年後にここに立った人が、 なぜ昔の人はここを残したんだろう、地元の人はなぜここを残したんだろう、つらかったかもしれないのにっていう、そこに届く言葉を、届く活動を私もやっていきたいと思いますし、みんなももう一緒に考えてほしい、ここがどういう場所であるか、3.11 がどういうものであるのかっていうことを、えー、一緒に考えていけたらなというふうに思います。 ありがとうございました。今おっしゃったように、その高校生たちが声を上げて、えー、高校生たち、学生さんたちですね。で、あの、俊郎さんの長女さんのそのみさんもその一人だったと思うんですけれども、やはり高校生、学生たち、あるいはその年代でもできることではなくて、その年代だからできることを、ことっていうのをこれから積み重ねていければと思います。敏郎さん、あの、外でね、あの、長い時間ありがとうございました。 今日暖かかったです。あ、よかった、はい、よかった。はい、安田さん、はい、安田さん来た時は寒かったですけど。そうですね。<笑>はい、あの、私が来る時、いつも雨で申し訳ございません、はい。またお邪魔します。ありがとうございました、はい。ありがとうございました。はい、そして最後に大熊町の木村さん、つながってますか。はい、えー、あの、学生さんたちのね、本当に。 考えとととかかか思いいいがすごいこう伝わってくるというか最近こっちでも若い人といろいろつ な, あのつながって活動していく中でもう皆さんこう、えー、我々のねその思いを受け止めてで次につなげていってくれるような準備はもうすでにできてんだなってすごい最近感じてますでそのためのねなんかこう助言っていうかこう話は自分たちはできると思うので たくさんのそういったね、佐藤さん、二人の佐藤さんも含め、あの、被災地には、うん、思いを持った人があ、たくさんいると思うんですね。で、これからもそういう方たちの話をお聞いて、で、知識を高めていって、思いをつ、ね、次につなげていっていただきたいなと思います。で、特に、あの、私が今いるところは、まあ、30年間人が住めないところなので、 で、もうそこでぷっつりこう切れてしまう可能性が高いんですね。で、そのためには、あの、皆さんの世代の人たちにこれから頑張っていただきたいと思いがあ強いので、えー、自分もそういう世代の方たちにこれからも語り続けていきたいし、えー、それを皆さんも受け止めてほしいなって思います。ありがとうございました。 ちなみにあのお隣の人誰だろうって皆さん思ったかもしれませんが<笑>配信を手伝っていつもね手伝ってくださっている林さんも今日は外で長い時間ありがとうございましたということで皆さん長時間ありがとうございましたえ昨日地震があったばかりですので引き続き皆さん身の安全に気をつけながらえ自分自身の安全だったり大切な人たちの安心っていうのを守ることを最優先に 短に積み重ねることを実践できればと思います。今後ともよろしくお願いいたします。え長時間にわたりありがとうございました。登壇者の皆さんもありがとうございました。